アディダスと契約のヤ・ヒナコ、イメージキャラクターとして頑張りたい。ウェアシューズの好みも明かす。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今年のシューズは ZG23 オンリーでいきます。米女子ツアーホンダ LPGA。 タイランドに出場する渋野ひな子が現地で行われたツアースパイクシューズ ZG23 をはじめとするアリダスゴルフの新作を披露目イベントに登場しました。前回の ZG21 も非常にいい感触だったので今回ももらった瞬間から履こうと思っちゃうくらい安心感がありましたし履き心地は最高なので練習でもずっと履いてました。 と、新作シューズ、ZG23 の絶賛から始まった渋野の会見。実際に履いてみての快適性やグリップ性安定感についても詳しく解説してくれました。甲の部分がメッシュになってちょっと柔らかさが出ていたさも全くない。でも締まるしというのがすごいいいなと思いました。グリップ力はパーフェクトなんで、ぬめりもしないし、すごいグリップ力も強いので、 力強いスイングができる。よほど気に入ったのか、昨年のコードカオス22よりもいい印象があります。今年はこれ、ZG23 オンリーでいきます。と、早くもエースシューズ認定。今年は米本土での初優勝も期待される渋野の足元をしっかりとサポートしてくれそうです。 会見では渋野のシューズやウェアのこだわりや好みに関する質問も多く出ました。シューズがスパイクかスパイクレスかについてはどちらも良い部分があるとしつつ、フィティングに関しては完全にボア派のよう。ボアが多いです。コードカオスもボアだったし、その前の ZG もボアだったんで、その前は紐だったんですけど、今はずっとボア、氏です。 毎日のようにラウンドするプロゴルファーに対して、シューズをどのくらいで履き潰すのかという疑問を持つ人も多いと思いますが、それに対してはこう明かします。アメリカで試合が続いたりすると1ケラ2ヶ月に1足くらい変えます。やっぱり、アディダスのシューズはしっかりしてるけど、18ホールほぼ毎日歩くんで、ここ、ソウルもすり減っちゃうして言うので変えたりとか、 あとはどうしてもこの白さが変わってきちゃうから、ショー。好きなウェアの色は意外にもピンクとブルー。ウェアについては、まずアディダスゴルフのアパレルが高温多湿から寒冷まで幅広くカバーしてくれるラインアップがあることで助けられていると述べ、デザインへの好みについてはこう語りました。こっちベーザアーの選手はシンプルイズベストというのが多いと思うのでこっちの選手になれた感じがあります。 ショー。アスリートらしさの中にも柄物もあるので、それを着るのが楽しみです。勝負カラーは特にないですね。白とか黒とか紺を着ているイメージがあるけど、自分の中ではピンクとブルーが好きなんで、今回のはめちゃくちゃ嬉しいです。ショートパンツも好きだし、ひらひら、プリーツスカートも試合で試してみようかなと。可愛いじゃないですか。 最後にアディダスの契約プレイヤーに加わったことへの思いや決意について、渋野ならではのユーモアも交えて、こんな風に力強く語りました。自分いていいんかなという感じのところだったので、しょう。アディダスファミリーになるのが夢のまた夢だったので、すごく嬉しいです。今でもまだ実感がない。 アリダスファミリーなので他のスポーツでもたくさんいる中でゴルフの部門で私を選んでいただけたのでいろんな人に来てもらえるように私も上位にいられるように頑張りたいしウェアもシューズもアップしてイメージキャラクターとして頑張りたいです。契約発表と同時にプロモーション動画も公開されている渋野。部の棒読みで喋ってるや、常、小。難しいんですよ。 と、またおどけつつも、自分でもめっちゃ見返した。かっこいいやんって、と、スポーツ業界を引っ張ってきたブランドの一員になったことへの考えもにじませていました。いいゴルフ編集部。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。